しておりますよいやこれねまだまだ続きますけれどもさあありがたす。ゴールデンウィーク中にね山盛りやらなきゃいけないことがあるねそれに頑張っていきたいと思いますさあではですね皆様今日もねしっかりありがたストレッチで体をほぐしてあ千代子さんおはようございますよろしくお願いしますありりがとうう。ストレッチで体をほぐしして ま, いりましょう はは、い、では愛してる大好きありがとうの言葉をボディーさんに投げかけながら行うストレッチです2回言うと8カウントになりますよでツイート必要な時は私が、えー、ワンモアワンモアって言ったら2回ツイート行ってくださいさあ今日の体調はいかがでしょうかここをいただきますい、はい、ではまずはです、ね、いつものようにビフォーアフターがね重要ですからビフォーアとアフターをチェックしていきます、はい あとね、あの座骨さんの意識ですね、座骨さん。座骨さん横向きになって、このお尻さんに横から手を入れるとね、ゴリゴリした骨がございます。この座骨さんで、こう地面を踏むみたいな感じが重要になってきますはい、花さん、おはようございます。さあ、ビフォーアフターのチェックからいきます。座骨さんをですねねちょっと、ね なんかこう立てる座骨さんを地面にグッと刺すっていう感じをこう持っていただくと背筋が伸びてきてここを腹筋背筋さんも使っていますはいおはようございますはいこちらグッとあ の, あの V になるときもね座骨さんをグッと地面に刺す感じでこう V を取っていただけるといいかと思います<笑> V チャレンジコーナーですけれどもねいいそのチャレンジがね腹筋背筋さんを作っていきますので、ね、それよろしいかと思います はい、では、はいえー、いきましょう、さあ、では、足を前に出していただいて、えー、ビフォーチェックでございます、両手を前に出したら、手の位置がどこかをチェックしてください、そしっともうちょっと、土踏まずの下側ですねあの、いろんなところだと思います、手が、ね、届かなかったりする場合もあるかと思いますけれどやってくると、だんだん、ね、ここに届いてきますので、よろしいかと思います。うん、ん骨骨重要なんですよ。座骨の意識さん 座骨さんがどっち向いているか立ってる時とかもね座骨さんがこうまっすぐ立ってるかっていうのをいつもね意識していただけるといいと思いますさあではですね、えー、左足さんの、ね、上に右足さんを乗っけてちょっと休めとすぐ忘れますよシスターも<笑>だから続けることが重要だねはい<笑>、はい、では指さんを横に開いて縦にぐいぐい動かすところからいきましょう はいそれでは声を出していきます curseis, 愛してる大好きついたせあ1いたせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指笑顔でね愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好きお隣の指愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好き笑顔でねいはいではぐさっと指さんを指します 足をこう思ったら足先をねじりますせーの愛してる大好きボディも動かしてねはい愛してる大好きそっちまず下がお願いしますせーの愛してる大好きボディごとありがとうはい愛してる大好き笑顔で盛大にはいではくるぶしを持って足先をぐいぐい振りますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、上下、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス、はい、では、肘常大きく、愛してる、大好き、ありがとう、肘常大きく回して、足首回します、大好き、ありがとう、反対回し、愛してる、大好き、ありがとう、ボディ大きく、愛してる、大好き、笑顔でね。 手で振って、せーアイして大好き、ありがとう。愛してル大好き、上下。愛してル大好き、ありがとう。愛してル大好き、足だけ振り。愛してル大好き、ありがとう。愛してル大好き、左右。愛してル大好き、ありがとう。愛してル大好き、ナイス。はい、では、ふくらはぎさんを下に置きます。で右足さんが下になって、ふくらはぎべったりつけて。 ははいでは体重をかけて、ぐいぐいほぐします。せーの愛してる、大好き、ありがとう。体重をかけて、愛してる、大好き、笑顔でね。はいでは、膝のちょっと上、結界さん、体重をかけて、ボディでほぐして、せーの。愛してる、大好きたたた、ありがとう。愛してる、大好き。 はい、でももの内側さんどうぞ愛してる大好きボディ体重かけてのっけてボディごとゆすってボディごとお肉さんをゆすって<笑>ありがとうはいでは両方のお膝さんを立ててひっくり返しますはいでは右足のふくらみ外側せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き 笑顔でね。はい、では右足を立てて左足さんは右足の下に入れ込んでふくらは下側です親指さんたちでどうぞせーの愛してる大好きありがとう。笑顔でねグイグイグイグイありがとう。グイグイやりました膝の下のゴリゴリのところをグーでグリグリやりますせーの お膝にちょっと上、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、おさらさんの周り、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はい、ももさんの裏、がっつり持ってゆすります、もも裏ゆさゆさ、せーの愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、内ももさんがっつり持ってゆさゆさ、せーの愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き。 はい、外ももさんどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはい膝の裏さんをぐいぐいせーの愛してる大好きぐいぐい揉み込んでいただいて愛してる大好きでは膝さんをちょっと持ち上げて膝下ブラブラします脱力膝下脱力せいここがっつり持ったまませーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、手の位置をちょっと下にずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね、はいちょっとずらして、せーの、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。はいでは、お膝を伸ばしましょう。<笑>はい伸ばして、ももの上さんを、うん、肘でもいいし、手でもいいですよ。のっっボディーごと譲ってせーの 愛してる大好きありがとういたたタ愛してる大好きワンマーエイトはい愛してるあっンさんおはようございますいらっしゃい一緒にやりましょうやってますよ<笑>今右足やってるところですゴールデンウィークですからねぜひご参加くださいはい<笑>つま先を膝内側にしてもも の, の外側さんでございますはい体重乗っけてせーの 愛してる、大好き、ありがとう。はい、愛してる、ももね、もも外が痛いですよ、ここはもう痛い。愛してる、痛いとこしっかりほぐす、ありがとう、これ、ボディごとゆすって、愛してる、大好き、ありがとう。はい、では、このお膝さんを、うんと、えなんだっけ、後ろに回す、<笑>すぐ忘れますね ちょっと休むと忘れちゃうんだね。<笑>はい、ではいいみやさんを後ろに畳んで、右の腰さん、ちょっと斜めになっている方もねいらっしゃると思いますけど、ここ腰骨のところをぐっと落として、でボディごとここ体重かけてゆする、腰をこぐいぐい。せーの、愛してる大好き。ああ、でがここ正断にゆすってください。愛してる大好き。ここ重要ですよ。ここほぐすやつ。はい、愛してる大好き。 ありがとう。愛してる。大好き。笑顔で。ナイス。はい。では背筋を伸ばして骨盤転がしさん。左足のお膝の外に左手を置いて、右手さんは右のお尻お尻ぺた。骨盤前にしたときに背中をぐっと反る感じ。ちょっと斜めにいってます。後ろにいたときは丸める感じ。おへそをのぞく感じで、盛大にボディを動かして、背筋さんを動かしております。 はい、では後ろからいきましょう、盛大にせーの、愛してる、大好き、ありが、笑顔でね、愛してる、大好き、ワンマンエイト、はい、愛してる、大好き、ありがとう、うはい、愛してる、大好き、笑顔でね、ナイス、はい、では右手さん、うん、左手さんは左の腰の横、右手さん骨盤持って背筋を伸ばして、腰、肘、肩大きくねじる、うん、骨盤ねじり、いきましょう、せーの。 愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でワンワイト愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはいではこれでミニア終了手を頭の上で丸皆さんご一緒にごいいですご賞介くださいせーのーいいですはいありがとうございますナイス<笑>、はい、ではミニアース終了でございますよ で足を前に出しししてて い, ただいてチェックしましょう、はい、右手さんを右足さんにもうだいぶ背中の位置も落ちましたシスター反対側で左足さんまだちょっとチムズの上側ですあ下側のところ左あ右手さんはかかとまで行きました今ねはいお膝の高さはどうですか右足さんの方が落ちてると思いますでももさんもちょっとベタっと右がねベタっとなってると思います ははい、では水分取ってくださいで、えー、とボディの変化などございましたらお書きくださいさあ今日の沖縄はどんな感じでしょうかもうそこ行きたいそこに<笑>行きたい行きたいゴールデンウィークさんでねあの沖縄さんに行かれてる方もねいらっしゃるかと思いますよいっぱい<笑>いいなぁと思って<笑>行きたいだけですよ、私が はいさ水分はいつでも取ってください水分取ってデトックスあのボディーさんを動かして血流が良くなるとねよろしくないものもリンパさんが流 れ, れてよろしくないものがと肌寒 い, <笑>肌寒い20度超えてるけど肌寒いそうです<笑>そうなんだ東京もね肌寒い感じになってますからね今ねあっ花さんほぐれましたよかったですありがとうございます そうかまだ沖縄様肌寒いんですね。こっちも肌寒いもんねあったかいかと思ったらそうでもないですゴールデンウィークはいつも暑い時もありますけどそんなでもないね今年はねまあいろんなゴールデンウィークがありますね<笑>さあそれでは反対側行きましょうかはいさあでは 朝方雨降ってました。あ、そうですかじゃあこっちにもまた雨がやってくるんでしょうかだんだんこう流れてね雲さんが流れてきますからねえあと3日間ぐらい跳ねといてほしい<笑>私の希望といたしましてははいさあでは、えー、左足さん行ってみましょうじゃあ掛け声いきますよ伸びしろーたっぷりーはい超重要さあもう一つストレッチは裏切らないああ はいこれも重要ですね。<笑>いつでも思い出してください。ストレッチ裏切りませんよほんとボディ人生変わりますからねストレッチは人生を変えるっていうとこはいでは左足んを伸ばしていただいてつま先どうぞはいまだちょっと背中も高い感じですはい右足さんだぞ。ああいいですねかかとまでグッと行きました 今、そういえば沖縄さんはね、あのブームですね、えー、朝ドラさんのおかげでブームが来ておりますね、<笑>と思って、でも美味しいもの食べたいなとか思いながらね、たまに拝見しております、朝ドラさん。<笑>はい、う。そうだよ。<笑>では、横に、指を横に開いて、縦に振りつつところからね、みんなあの、あの影響で、もう沖縄行きたくなってますね、みんなね。<笑>では、指先をぐいぐい行きましょう、せーの。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 愛してる大好き、ありがとう。笑顔でね。愛してる大好き。はい、土、えー、まず、下側を持って、せー愛してる大好き、声出してね。ありがとう。はい、愛してる大好き、笑顔でね。はい、くるぶしさんを持って足を振ります。足振り、せーの。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上下。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。 はい、では、肘を大きく回します。せーの。愛してる、大好き。ボディごと、ありが、笑顔でね。はい、愛してる、大好き。ボディもいすって、上半身もほぐしてますよ。反対回し。愛してる、大好き。ありが、笑顔でね。愛してる、大好き。ナイス。はい、では、指を取って、足をくるぶしを持って、足をぐりぐり振ります。せーの。 アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、上下。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、ナイス。はい、足だけ振り。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、左右。アイセル大好き、ありがとう。アイセル大好き、ナイス。はい、ではチャレンジコーナー来ました。背筋をぐっと伸ばして。はい、ゴデをちょっと後ろ。背筋をぐっと伸ばして、ちょっと後ろ。はい。 お膝を上げて背筋を伸ばして両方の手を離して両手両足振り盛大にせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好きはいチョのポーズでキープチョキーンあー笑顔だねはいではどっちかの足を曲げる手を頭の上で丸画面の方を向く背筋を伸ばすいいですご紹介くださいせーのいいです はい、拍手、ばっちりい<笑>、はい。では、ひらさん、ふくらはぎつけます、はい。そしたら、ふくらはぎさん、体重かけて、はいえー、さあ、積み重ねですよ、これもね、はい。では、体重かけて、愛してる、大好き、だんだん腹筋、背筋、できていきますよ。はい、愛してる、大好き、笑顔でね。はい、膝のちょっと上、ケンかイさん、せーの、愛してる、大好き、きつい。<笑> ンさん、積み重ねです、愛してるね、日々やるとね、できてきますから、はい、では内側です愛してる、最初きついんですよ、大好き、ありがとう、最初ね、きつい、ちょっとずつ1年後には人生変わりますから、ありがとう、はい、ではボディあの体感ができるとね、人生変わりますよ、本当、資産もそうでした、はいひっくり返します。 体感 が,、ねはいえー、ができると、あのんとね。はいで肩てて、はいえー、ここをふくらみしたがせーの「愛してる大好きありがとう」笑顔でね。 愛してる、大好き、ナイスはい、膝の下をゴリゴリせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きはいちょっと上ですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿の周りをグーでどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好 き, 大好き笑顔でねはい、ではももの裏がっつり持ってゆすります せーの、愛してる大好き熱くなっていた。きありがとう」「愛してる大好き笑顔でねうちももがっつりもってゆすりますせーの」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」はいでは外ももさんどうぞ「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でね」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 ももの上です。も, も, の上も肘でもいいし手でもいいですよ体重っけてボディごとゆすってせーの愛してる大好きもも上さんも痛いですよ愛してる大好きほぐしてワンいと愛してる大好きああディガ笑顔でね愛していただかい継続は力ないあーディガナイス はい、つま先お膝を内側にしてもも外さんを体重かけてほぐします今と一緒で来てでもいいですよせーの愛してる大好きちょっとほんとここ痛いんですよ愛してる大好き大丈夫です痛いのは普通ですよせーの愛してる大好きありがとう汗かいてきた愛してる大好き笑顔でねはい、ではこのお膝さんを後ろに回していただいて ははい、では背筋を伸ばしていただいたらちょっと傾いている方もいらっしゃるかと思いますがこの左腰さんに体重を乗っけてぐいぐいほぐす乗っかない場合は手だけでこうほぐしてもいいですはい行きましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き伸びしろたっぷりはいはいはわも愛してる大好きありがとう汗かいてる愛してる大好き はい、ストレッチは裏切らない。はい、ありがとうございます。背筋を伸ばして骨盤転がし、右足さんのお膝の外に右手をついて、左手さんは左の腰の お, お尻ぺた、はい。では背中を丸めるのと、前に行ったとき背中を反るのと、ちょっとね、斜め前に行ってください。えー、右膝側に胸が行く感じで転がします。はい、いきましょう、後ろからせーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好き笑顔で、ももえと愛してる大好きありがとう。愛してる大好き笑顔でね。背、は、筋、い、を伸ばして右手さんを右の腰の横背筋を伸ばしたら左腰さんを持って左腰さんをグググねじります背筋を伸ばしてせーの愛してる大好き笑顔でね。 大好き。あ、いや、ナイスはい、では最後、骨盤。両足骨盤転がし。マットさんたちをね、ちょっとあたたんでいただいてもいいです。もし、たたまなくてもいいです。あの座骨さんを守ります。お尻の下の方ね、座骨。これをグサッと刺して。 はい、背筋をぐっと伸ばしたら足はね、肩幅よりちょっと外に開く感じももの後ろさんしっかり支えて背中を丸めるのと反るのと、ね、これさっき丸めて反るの一緒ですはい、ではいきましょう背の丸める後ろ愛してる大好きありがとう背中に愛してる大好き大きく動かしてももは愛してる大好きありがとう愛してる大好き ナイスはい、では背筋を伸ばしたら最後にここクイック骨盤だけを動かします、はい、いきましょうせーのアイてるル大好きありがとうアイてるル大好きワモはアイシェル大好きありがとうアイしてル大好きナイスさあこれにて両足終了ですが最後にいいですポーズねもう一回チャレンジ入ります背筋を伸ばす、はい、ボディを後ろに倒す両足を上げる どっちか伸ばす両手を頭の上で丸。画面の方を向く。はいでは皆さんご一緒にごしょういいですごしょうください。せーの、いいでーす。はいそのまま拍手。全身筋を伸ばします。足を入れ替えてもいいです。はいオッケー。OK、<笑>さあチャレンジコーナー二回入りますねこれね。 左右ね、振り向くのは左右入っておりますので、バランスもいいと思います。さあ、ということでえ、左右ちゃんと入ってるよね。はい、さあ、ではチェックタイムです。両足を伸ばして、左足さんをチェックします。左足さんどうでしょうどういきましたね。かかとまでいきました。右足も行きてます。はい、お膝の下の隙間も、うん。左足も落ちましたね。左足さんのももさんも伸びました。 素晴らしい。皆さんいかがでしたでしょうか。どうぞボディの変化があったらね。あのコメント書いてみてみてください。先週はめっちゃ寒かったっていう言葉が、うんうん、いいです。なんとか行きました。1回目よりはできた。素晴らしい。じゅんさん、す<笑>でに積み重ね効果が出てますね。ありがとうございます。いいですよ。もうちょっとあの本当に、ね、ストレッチね。 違いビフォーアフターって言って違いが出てくるのが分かるとモチベーションにつながりますでちょっとやっても違いが出ないよなんていう方もいらっしゃいますけれどもいやー0 0 1ミリ変わってますから0 0 1ミリぐらいは絶対変わってるんですよまあ本当はもう5センチぐらいは絶対変わります私の経験上<笑>そのそれが分かるとでもそれは 1回だけだとまた元に戻っちゃうからそれを積み重ねていくとねだんだんボディがこうねシスターのねボディさんはこんなこんなんですよんさん見てくださいはい<笑>こんな感じにね180度開脚みたいな感じになっておりますここまでね別に目指さなくても<笑>よろしいかと思いますけどスピリッツさんもねあのできるようにだんだんなりました の、はい、でぜひおおありがとうございますコメントありがとうございますっ<笑>ていうねここあのおかげさまでだいぶねシステムをだいぶあの日々ストレッチやっております夜とかね寝る前とかにストレッチ や, やって寝るようにしておりますさあということで継続は力なり伸びしろたっぷりはい伸びしろたっぷりですから皆様伸びしろたっぷりってことは楽しいですねここからの伸びがねはいということで 飲み し, <笑>しろありますとも飲みしろたっぷりですよんさんさあということで今日もありがとうございました良いゴールデンウィークをこれからお過ごしくださいシスターはねえっ、ー、と次の「いです あ, ありがとうストレッチ」はね金曜日予定して金土日今週いけると思います火水木はちょっと私田舎の方にね引き上げさせていただく 予定でおります。田舎から配信できたらいいけどね<笑>それがもうできたらできるかな電波さんがね w i f i さんがどっか問題があるのではい、またもしできそうだったらあの連絡します Facebook さんで<笑>、はい、ということでありがとうございました皆様ご参加本当ありがとうございましたまた一緒にやりましょう ありがとうございました。暖かくなってきたね。シュースターもボディポカポカしてきました。あの皆様がいらっしゃるから、私もありがとう。ストレッチができて体調も良くなります。<笑>はい、ではまたのご参加をお待ちしております。金曜日ですね。そうです。はなさん、金曜日お待ちしてます。はい、では素敵なゴールデンウィークをお過ごしください。ごきげんよう。have a n i いいでーす。じゃあ。